草原再生募金助成支援事業かけがえのない阿蘇千1 0 0 0年の草原を次世代へ阿蘇草原再生協議会では阿蘇草原再生募金第7弾追加助成支援事業を募集します総額およそ200万円阿蘇草原再生協議会構成員が 2017年4月から2018年3月に行う草原維持管理の継続さまざまな動植物が生息生育する草原環境の再生草原環境学習の推進担い手作りへの取り組みに1事業当たり上限額25万円を助成します。募集期間は 2017年9月1日から9月20日まで詳しくは阿蘇草原再生募金事務局電話0 9 6 7 3 2の3 5 0 0までお問い合わせください。